ーいカードをこすって木を止めるんだいいぞこのままこすり続けろよしその調子だなんて凄まじい木だ サイヤ人ゴッドに変身したぞなんてすさまじい気だ勝負ですスーパーサイヤ人3に変身したぞなんてすさまじい気だ完全に切れたぞ変身したぞなんてすさまじい気だあっすても怖いスーパーサイヤ人2に変身したぞなんてすさまじい気だ俺たちの強さは アンパじゃないで。スーパーサイヤ人に変身したぞ。いいぞ。敵の戦闘力を君は先行だ。カウンターアビリティ発動。君のチームの攻撃だ。アリア！カ！チ！カ！チ！ボタンを押せ。 君の勝った。いい攻撃だ。想像の前に破壊ある。やったな。君の勝った。こんなパワー初めてだ。